演, 武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はこちらこちら業務スーパーで売っているお肉商品5種類を食べたいと思います ス, スモークチキンアイガモローストパストラミ鶏の煮と煮豚鶏肉、チキン煮とに煮豚なんか煮汁が多すぎて全部使っちゃってますけどでは ああちょっとではあいガいもう断面がこんな感じですねパストラミはあちょっとタレついちゃってますけどこれもこれで美味しそうだからいいかはいチキン煮込み 煮豚どれも美味しそうですねさて何から食べようかなあスモークチキンはこっちにもまだ結構ありますねこれ食べてるかなではま食べてみてはわかりますよねでは鴨肉かカいただきますお肉こんなにいっぱい食べるのって初めてな気がします でも次は焼いているお肉も食べてみたいですねそれも美味しそうこちらのペリッソニはホロホロと口の中で崩れていくようなお肉のや柔らかい食感と旨味がしっかり口の中に広がってとても美味しかったですこれンき肉はどっちかっていうとフライドチキンとかそういうのものが好きなんですがこうして食べるとまた違った味わいがあっていいですねでこちらのアイガモロースこれはどちらかというとシンプルな感じで純粋に うまみがふちょの中に弱っていましたねただこれといって後に強調できる部分もないのでもう一工夫何か加えた方がいいかもしれませんでこちらのペリットニ忘れてましたペリットニはこちらの点数とさせていただきますアイガモロースはこちらですねなんかくっつけたような感じですでパストランにこちらは黒胡椒の刺激がしっかり効いていてそれが鴨肉のうまみをさらに引き出しているのでロースよりはこちらの方が自分は好きですねおすすめですというわけでこちらの点数とさせていただきます でこの柔らか煮豚は鶏よりもスと同じもう鶏と同じように口の中に入れた瞬間に豚肉がほろほろと崩れていって本当に柔らかくて美味しかったですこういう煮豚ってあまり食べる機会が意外とないんですよね意外とツ本でもないかでこういうふうにお手軽に食べることができて美味しかったですねなのでこちらの点数とさせていただきますあパストラル点数つけましたっけパストラルはこちらですで こちらのスモークチキンスライスは割とハムみたいな感じで口の中に入れた瞬間に鶏肉の甘みがふわっと広がってきましたねただこれもこのまま食べるとちょっと物足りない部分がありますので何か一工夫加えた方がいいかもしれませんというわけでこちらの点数とさせていただきます業務スーパーのお肉どれも美味しかったです業務スーパーはお菓子が多かったんですけど今回初めてお肉を買ってみましたなのでどんなものかとかちょっと不安な部分もあったのですがどれも美味しくてよかったです